はい、はい、もちゃのレッスンですす<笑>はい、はいお願いします、えっと、今回のレッスン最後はなんですけど、はいまあ、これもちょっと、まあ、今回全体的にちょっと基本的なことが多いなっていう感じはするんですけど<笑>、うんえっと、ドライバーとアイアンショットの違い<笑>、うんまあ、打ち方<笑>についてちょっとお聞きしたいなと思いまして<笑>、えっと、ドライバーとアイアンショット<笑><笑><笑> とは、そもそも打ち方は、同じ、同じ、同じ。同じ、ドライバーアッパーブローでー、アイアンはダウンブローとかって言うじゃないですか。た、はいはい、だ単にそれだけで、はい、僕からすると違うかなと思ったんだけど。ね、同じ、同じ、振り方は変わらないんですよ。まあ、おっしゃってることは、正解なんですよね。アイアンはダウンブローを、まあ、ドライバーはティーアップしてる分、アッパーブローになります、うん。っていうその入射角の違いは、一緒。 ただそれを打ち方で変えるわけじゃないですよっていうことですね、うん、ああそういうことかはいはいはいはいはいはいわかりますわかりわか る, かる打ち方は一緒でまあまあまあ簡単にちゃうとティーアップしてるから結果変わるよねっていう話で<笑>簡単に言っちゃうと ね, ねそれに近いことですよね<笑>そうそうそうそうそう。大丈夫かな<笑>まあただあ同じとは言えどやっぱ変える部分は一個あります まあどこってことなんですけどどうしようかなじゃあ基本的にボールの置く位置はドライバーもアイアンも一緒なんですじゃあどこっていうと左足かかと内側の延長線です基本は練習場での基本ですねもちろん傾斜とかあると置く位置変わるんでその場合は別ただ基本的には左足かかと内側の延長線以上で大体アイアンだと足肩幅ぐらいですよね先生いいですか これ結構すごい疑問だったんですけど、その内側の延長線上でボール、はい、あるじゃないですか、はい。ボール自体のその本当にボールのど真ん中を転にするのか、はいはいはい、外側なのか内側なのかってどっちに合わせるんですか。おいい質問。結<笑>構それで変わる変わりますよね。それでなんか痛い目見た記憶があるんですよ。<笑>まあ センターが左足かかと内側の延長線上が基準で、そこからボール1個分左右ずれるのオッケー。ああ、なるほど、あ, あ、そんなびっちりじゃない。センセンターね、そ う, そ う, そ う, そ う, そう、本当どまんな、ボールのど真ん中でいいで、ね、す、芯っていうか。ど真ん中でいい、ね、そこで、内側、が、ベースで、そこに対して、1個分ずつ前後するのは、それは人それぞれちょっとスイングの。 そうです。その過程が変わってくるからそる、うん、それはいいんじゃないかってこと。全然 OK ケー。ありがとうございます。はい。オ<笑>ッ、OK、ですか。はい、大丈夫です。あ、で、アイアンとドライバーも、そこは変わらな い, いここは変わらない。そう、だからドライバーと同じ位置みたいな感じですよね。一般的に言うと、アイアンって結構みんなこうやって中に入れる人多いじゃないですか。ああ、入れます。<笑>いますよね。入れます<笑>真ん中に入れちゃって、ダウンブローにあえてしていく人。うんうん。うん でもこれって基準よりも右側に入るんで、うん、ボールって本来なら低くなるんですよ、うん、低くなるところで通常の高さ出そうとする方が多いんで右に体重残ってる方が多い<笑><笑><笑>そう体重量できないですねこれ<笑><笑><す><笑>体重量するように当たるんだよ<笑>そうそうそうそう<笑>これで体重 出ちゃったらロフト立っちゃうんで、木の下を抜けますとかって時は全然いいんですけど<笑>、<笑>だから練習場見ててもらうとすっごい右に残ってる方が多い。原因としてはそこ。だから左足かかと内側の延長線上に置きます。だから足はだいたいンだと肩幅ぐらいですね。でゴラフってだいたい左手手動で振っていくんで、こう左手手動で振ってった時の円って、まこういう感じできますよね。 そうすると円のこの最下点っていうのは、まあ腕ダランと垂らした位置になるね。左脇の下に来るわけですよ。そうなんそうなんですよ。<笑>もしかしたら視聴者一人の共感する方いるかもしれないですけど、<笑>おいやちょっとわかんないわかんないんだけど、ダランとすると真ん中になるだろうってだいました<笑>。<笑>それ寄せないとなんない<笑>の。昔の昔の教え方なのかな。<笑>ーといやで。 僕 な, んなるわけないじゃないですかダランとしても絶対真ん中に行かないじゃないですかなな力入れて走って真ん中にくっつくじゃないですかななそうなるだろうって言われて<笑>なんないけどなって<笑>私もなんないタイプなんでそれは分からないですな<笑>なんないよだって肩の位置がこんだけずれてるのに真ん中にくるわけがないですよここです、ね、だけど教えてくれるさ先輩にそんな「なんないっすよ」なんて言えないから「<笑>なりますね」みたいな<笑>。 <笑>まあそこはこう笑顔で「あ」って言ったけば い, いじゃないですかは<笑>い あ, あのもう次行きましょう<笑>次だけですじゃあ左手指導で打ってきた時の円がこういう感じで円のこの最下点っていうのは腕だらっと垂らした位置なんで左脇の下にきますとで左足かかと内側の延長線上にこうボールを置いて足肩幅に開きましたってこういうアイアンのこのアドレスの時 これすごいボール左側にあるって方多いんですけど円の最下点ってどこにありますかっていうと多分正面から見るとボールの前に来ません左脇の下って、はいはいはいうん、だから左手指導でとけば勝手にボールを当たってから最下点を迎えるから入射角としては段ボールになるんですようううん、うん、うんでこのまま、えー、とドライバータイヤンの帰えるところ行って右足の奥位置ですねこれをドライバー指導に変えるとボールの奥位置左足の位置は変わりません右足を広げるだけ、うん う, んうんうん、そうとボール変わってないけど左脇の位置はどうですかっていうとボールの手前に来ませんうってんうと左方円の、N、最下点がボールの手前に来るんで最下点で上がり際でボール捉えますよってなるから自然とアッパーブローになりますよだから振り自分としては変わんないけど右足の置く位置によってそうやって入射角は自然と変わるから。 振り方は変わらそれを自分でアッパーブローにしようとしたりダウンブローにしようとしたりするから軸が傾いたりとか突っ込んだりとかしてボールがばらける原因になっちゃうんで、うんうんうん、まず基本中の基本としてはここここで打てるようになってきてからちょっと色々変えて色のんなボールを打てるようにしていくっていう感じかな。来、うん、ましたちょっと最後にじゃ<笑>打っていただいて。<笑> <笑>雑だな進行が本当にお<笑>お<あー>。っ<笑>て感じで<笑>ち手かじかんじゃって。 でもこうすると僕が結構最初に習ったのがなかなかヘビーでしたねインターロッキングで<笑><いや><笑>ボール真ん中に置かされて、まあ、でもいつ習ってたかにもよるんですけどやっぱりあのクラブの進化とともにスイングルームも変わってくるんで、ね、まだねヘッドもねデカヘッドじゃなかった。四460じゃなかったんですよ<笑><笑>こういうパーシュモンシモみたいな小さいやチタンが出たぐらいなんですまあそれに伴ってねいろいろ変わってくるんで<笑> アアアアアアイイイイインンン全然合っってるるかとと思いいいいいいいます、はい、ななほどちょドドララババーもドライバーもドライバーもここアアこういう感じや、ね、アアアアがが、うんそうこ ん, なもん、うん、で、ははははのハハ<笑>雪の日 かけて。寒い。鼻声になってるかもしれない。大丈夫です。僕鼻水。やば。ずるずる吸ってると上割れちゃってますも ん,、うん。スイングリズムも変えないことですね。 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで。まあそんな感じでアイアンとドライバーは打ち方は変えず、じゃあ右足の置く位置だけ変えてもらって、最初は練習してあげてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、<笑>森水菜です。動画ご視聴ありがとうございました。 えー、ゴルフの波や、まあこんなレスゴルフレッスン動画が見たいなどありましたらぜひコメント欄までお願いします、えー。いいねやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。バイバーイ。<笑>